今日はミニバンに非常に便利なカー用品ということで、こちら。ラゲージネットで。これ2000円ぐらいで売ってるものなんですけれども、これが非常に使い勝手が良くて、僕もミニバンで今回使ったの初めてなんですけど、すごく車内のこういった乗せてるものが整理整頓ができて、 気持ちよく車を使うことができると、まあいうことでご紹介をしていきたいと思います。で、まず、このネットなんですけど、特徴としては、このように、まあウェットティッシュとかティッシュで、これ、ここから引き出すことが、ま簡単にできるものになってます。で、子供私いるんで、後ろ二人乗ってるんですけど、 こういった時に座りながらでもスッとこうティッシュが取り出せる使い勝手としていいなと思ったところになります。で、こういったウェットティッシュってよくありがちなんですけど使う時はいいんですけど使った後にどこにしまおうかというのって結構悩むと思うんです。で例えばこういった後ろのシートの そういったところでもいいと思うんですけど、でもなんかこれだとなんかいまいちなんか見た目が悪いなとかっていうのもありますし、あとは、こちら。これもずっと使ってるマックスインさんの商品なんですけど、まあこういったところにしまうでもいいんですけど、こういったところにしまっちゃうと今度、どこにやったかっていうのが、まあわからない。 まあ目立たないということになります。まあそういうのもありますし、まあ、だったら目立つところで、かつすぐに使える。で、片付け使い終わった時の片付けなんかも特にやらなくても、まあこのままにしとけるという。まあそういった使い勝手の良さみたいなものがあって、これ結構あってなか、今までありそうでなかったような機能かなと。 思います。で、もう一つは、こういう使い方がいいのかどうかわかんないんですけど、ここ、手すりあるんですけど、こういった手すりがある車、ミニバンでしたらこういった手すりって普通あると思うんですけど、まあ、こういったところに縛り付けてやれば使えてしまうと。まあ、いうことですで。こういった頭上空間がある車、背が高い車になってますんで、やっぱ、 この天井の上をやっぱ収納として使うっていうのは、まあ、かなり収納スペースが増えることによって、まあ、余計なものがこう散乱せずに、綺、ま、麗、あ、に、足元もこうやって綺麗に整えることができる。気持ちよく車が乗れるということで、まあ、そういったメリットがすごくあるかなと思います。で、今度後ろから回ってみたいと思うんですけれども、 今、後ろ、後ろ、今、フェラーリのグリルが乗っかっちゃってるんですけど、まあ、これは後で紹介するとして、このように、ここにジッパーが付いているんで、この中に物をしまったりすることができます。で、こういったものとか、あと細かなもの、あとこういったマジックテープとか、まあ、こういったものって、なかなか収納するとこ、どこでしまったらいいかっていうのが、 ちょっと困ったりすることもあったりで、収納場所もあやふやになっちゃうんで、どこにや、どこにやったかわからなくなっちゃったりとか、変なところ、こういったカップホルダーのこう中に入ってたりとか、物が見つけにくくなったりっていうこともあります。でそういったものを全部省けると、まあ、ここで全部中に入れてしまえば、まあそういったこともなくなると、まあいうことになりますので、 まあ中、このようにチャックがありますんで、チャックがありますんで、まあこの中にしまっとけるっていう使い方もできると。で、最後に私すごく声を大きくしていたいところが、これです。これ355のグリルなんですけど、これ今ちょっと預かってて、え部屋に置いとくのもいいんですけど、まあ部屋に置いとくと今度また、 これを持ってくるのもまためんどくさいなと、まあいうのもあったりするんですけど、こういった大きいものもちゃんと乗せとくことができると、まあいうことになります。で、上にこう乗せといて、で、まあ後ろ、ちょっとガラスヒットしちゃうとガラス割れちゃうとまた高くすいちゃうんで、まあ後ろこんな感じで、ウレタンのこういったパッドで折っといて、で、こ う, うまいことできていて、で、ここ後ろの3列目の ヘッドレストを使って、まあ、こういった感じで乗せてるんですけども、まあ、こういった使い方もできると、まあ、いうところです。これ、ネットがなかったら、このグリル結構置くの大変だったりします。ミニバンって意外と大きい車の割には人を乗せるっていうのがまず基本としてあるところがあるんで、意外と人が乗ってしまうと、今度荷物を積むところって限られたりします。 こういった大きいパーツもの乗せたりすると、意外と今度人が乗れなかったりします。まあ、実例をお見せするんですけど、例えば、この網がなかったとして、このグリル自体、どのように置けばいいかっていう話になるんですけど、こういう風うに、こんな感じで置かないといけなくなってきたりするし、まあこれあくまでも、 動かないようにする場合で置いたときはこういった置き方になったりとか、まあ反対側にしてこういうふうに乗せるとか、でもこれだとまた今度人が乗れない。置くとしたらやはりこの真ん中、ウォークスーのスペースを潰して乗せると、まあいうことになってしまうんですけど、そうすると今度真ん中のこのセンターコンソールが潰れてしまって、 使えなかったりしますんで、まあ、これだと今度人が乗ってて、こういったカー用品があるにもかかわらず使えなくなるっていうのがあります。ですけれども、このネットがあることによって、上のこの空間、まあ、せっかくミニバンなので、床、床面積が広い車なので、上もしっかりと使おうということで、 はい。こんな形で、ま、荷物を乗せることによって、3列目も普通に乗れちゃいますし、2列目に関しても、ウォークスルーが潰れることもないと、ま、いうことなので、やはりこれ、ネットがある。ま、ネット自体は大したもんじゃないかもしれないんですけど、でもこれがあるおかげによって、かなり画期的にかさばるような荷物から、こういった大きい荷物まで、しっかりと、 カバーしてくれて、車内の快適性を損なうことなく、気持ちよく車に乗ることができると、まあいうアイテムということで、このネットってかなり侮れないカー用品だなと、まあいうことを、まあ今回私自身これ使ってみて、まあ感じたところになります。はい。ということで、これ、大きな車であればあるほど、 このネットの効果っていうのがかなり高いものになってくるんではないかなと思いますので、使いやすいアイテムということで、あえてご紹介ということでさせていただきました。マックスインさんのラゲージネットについてご紹介をさせていただきました。当チャンネルでは、まあ、車よびカー用品、まあ、最近は車の装備品レビューとさせていただいております。まあ、ぜひ、興味のある方は一度ご覧になっていただけますと幸いです。また、最後になりますが、チャンネル登録、高評価いただけますと、